皆さんこんにち は, こんにちは前回さ質問返しみたいなこんな、うん、出てもらったじゃん、はい、でそこで返してない質問たちの中で、うんうん、韓国人の男性との恋愛について気になっている子たちが結構多くて今日はそれについて話していこうかなと思いますレイ、うん、ちゃんも韓国人男性と恋愛経験、うん、あるので私たちのあくまで経験上での話なので本当に韓国人はこうだとか日本人はこうだとかそういうことではないので踏まえて見てくれると嬉しいです<笑> まず出会いから出会い編えそのさ彼とはどういう風に出会ったの韓国人の人と付き合ってみたいなという気持ちはあったんだけど、うん、新大久保のバーによく行ってましたそちらがご飯食べてあじゃあなんかちょっと一軒行く か, っ て, て一ふかって言っ て, <笑>って行ったところにお姉ちゃんの彼氏になった人が働いてたんだねそうでそうそうじゃ行きますって言って<笑>それでアムロ行きます めっちゃまあアプローチしたんだけど日本語が全然話せなくって連絡先だけは絶対交換しといて、うん、で次の次の日ぐらいにもう二人でご飯食べに行って何告白っていう形で付き合ったの彼女いるって聞いているよって言われたらも う, もう友達になっちゃうからそれが嫌だったから絶対彼女いるか聞かないでおこうと思ってでお酒飲んで飲まして、ね、結局女の影がなくてだから彼女いないなと思って、うん。 いやダーティングしそうって聞いたら、もそうよ、ん、って言って、じゃあ私と強化付き合いをって言って付き合いました。好、う、き、ん。うん、<笑>どうやって出会ったの？あのあ、ね、サゲッティンそう。サゲッティンって何かっていうとな、友達の紹介。友達の紹介。なんだけど、うん、その先には友達は来ずに二人でもう会うの。の おお見合いのお見合合いいいいいのみみたたなな。感じもっと軽いみたいなそうそうそう、うん、あとはどういう人だっていうのもいろいろあそうそうそ う, そう 信, 頼信頼ができる、ね、そうそうそうなんか知ってる人の紹介だから そ, う そ, う そ, う<笑>それによっすごく抵抗があって日本、うん、にはない文化ない、ね、そうそうそうずっと断固い女なんで断りすぎてなんか怒られたもんその彼氏もいなくて<笑>ただ友達にな誰でもいいんだもんねそうそうそうもちろん私から告白したあそうなんだ結構 こうあるよね普通にここにい る, よ、ね、るなんか、うん、もうそれは日本って一緒 だ, よ、ね、一緒だっある韓国に私が遊びに行った時にどこで出会えるの、うん、クラブはちょっとなんか遊んでる男が多いからいあと日本ってさ結構誰でもかんでもこうナンパするみたいなうちらはんか飲み込みを読んだそういうのにすごく慣れてたから。 慣 れ, なよ慣れてたっていうかそういうものだと思ってたから<笑>その外で声かけられるっていうのは、うんうんまあ、韓国ってナンパするときってあ本当にこの子が本当に気に入っ て, いてあああんまり軽くないんだなあそうそう、まあ、もちろん場所による音んけどそうだよね入ってたりしても違うし、うん、まあ気をつけてくださいナンパには そ, それはでもいい出会いもあるということ日本よりかは 少し重く取ってもいいのかなと思って？とそうなんだ。そうだね、うん。飲み屋さんで普通に女友達と飲んでてもナンパされての出会いで、まあね。だからそういうのも。まあいろんな。そういう場所に行ったりするんだけあとはやっぱ韓国の人は軍隊軍隊制度。 今は一年六ヶ月になってるんだけど。そうですねどんどん短くなって。今はその勤務が終わったら携帯でもくれるの。韓国は結構軍隊に行くってなったら別れたりとかするカップルがすごい多い。待てないし、待ってても帰ってきてまた。 軍隊って遊べなかったからすごい遊び始める男の人が多くてそれで軍隊は別れるものっていう感じだったけど今はきっとね携帯も使えたりしたら短いしもっと私その軍隊にまだ行ってない男性と付き合った時にや、うんうんえっぱ、と、軍隊の話が出るとなんかちょっと気まずい雰囲気じゃないけどえなんか待ってるみたいなだって2年経ったらもう27とかでしょ でそれでまたそっから遊ばれちゃったら困るじゃんこっちだってそうだねそしたらじゃあ続いて文化の違いでなんか困ったことととかあった困ったた困ことは特になかったけど私はすごいなと思ったのはお母さんにすっごいたくさん連絡するなって、うん、本当に家族に対する考え方がやっぱり違う、うん、韓国の人と、うん、っていうのはすごく思って。うん 私の彼は1週間に1回ぐらいお母さんに電話したりしてお父さんとかも電話したりしてたけど韓国の人はそういう表現をすごくたくさんするんだなあとは記念日が100日記念日とか、うんまあ、それでなんかサプライズでお花くれたりとか、うん、そういうのはすごくびっくり 確かに日本人の人はそういうことな。一年記念日二年記念日とかは、でも何するみたいな感じです。二人で、うん。でも向こう韓国の人はもう何にも言わずに、そう、お花持って、持ってたり。 けどそういうのもまあしない人も結構多 い,、まあね、いと思う。まあ日本でもする人もいるとは思うけど。でも韓国行くとさ、お花持ってる男の人めっちゃ多いよね。日本だったらさ、別会のあみたいな人しかいないじゃん。空港でも何回も。あ、だよね、だよね。ね嬉しいよ ね,、うん、ね。焼きもち焼きあ、焼きもちについてね。<笑>こういう服着ててもさ、あ、そういうこと。 あだから「おいスカート短いよ」とか言われたことあるあるある例えば短いの履かないでとかそういうえこういう弾き方は絶対ダメだよえでも日本の男の人も言う人はいるああまあそうだねえー、私それ言われたら本当に無理になる見せるなんて言ったのにじゃあ誰のためにやるのみたいな考えがある、うん、でもおしゃれは自分のためにやるからそうそうそう本当に焼き餅焼きの人はもう 電車でも男の隣に座るのと か, かあとさ喜ぶ人もいるんだよね彼氏であ逆にこういう服着て行ったら「わなんか今日の人セクシーだね」って喜ぶ、うん、日本の人は結構知ってるへえんかちょっとアメリカンスタイル、ね、アメリカンスタイルだよね、うん、どうなんだろうねねえ よ, よ, よしよしだね人によってやってあと覚えといた方がいい韓国フレーズ でもやっぱり韓国人の男性は日本人の女性を優しいとかリアクションが大きいかわい い,、ね、かわいいっていうふうに考えてるからそれをもっとこう大げさに教えられてったら「かとか「美味しいとか本当に大げさにやっても「わ日本人の女の子だ」 ま。ク<笑>ソま。すごく可愛いって喜んでくれる、ねうん、喜んでくれる。ない文化だから。でも本当に今こうレンちゃんとさ改めていろいろ話してたらさ、うん、本当に一つ一つが結局は人それぞれなんだよ ね, れれね。韓国人の人だから確実にっていうわけでもないし、まあ、っていう感じで今日はまあ比較というかは。 韓国 人, の人、ね、勝手に喋ってみました勝手にいろいろべってみましたベラベラベラベラベラベ ラ, ベ ラ, ベラまたなんか気になったりとかすることとかコメントしてくれたらまたお願いしますまたこういうシリーズ化じゃないけど話せることはいということで楽しみにしていてください、はい、今日も動画見てくれてありがとうございました皆さんコロナ気をつけて手洗いうがいとなるべく外出を控えて 気をつけてください。<笑>ということで、また次の動画で会いましょう。じゃあね